誰が味方か誰が敵か警視庁に潜む巨大な闇3人のアウトサイダーがその闇を暴く秘密を抱えた正義があるアウトサイダー・コプス starts30th March at 8:45pmONLY ON GEM